鈴木亮太のうるせえパーカーラジオテレビアニメ「かぐやさまはこくらせたい天才たちの恋愛頭脳戦」「石神雄役鈴木亮太」ですこの番組はテレビアニメ「かぐやさまはこくらせたい」の石神雄役鈴木亮太がお送りするラジオ番組でございますホクレイ亮は違い私鈴木一人で、えー、お送りしていくラジオですけれどもいや一人か一人なんだないやなんか すごいもう古賀さんと小原さんが、あのー、普段ね、まあ、やってますけれどもも う, もう何回も何回も回想を重ねていい空気感で2人の感情を、ね、作ってこの国ジを作ってきてくださいましたそこから僕に引き継がれるということでもう本当にねプレッシャーとかね色々いろいろあるんですけど本当なんか ファン減るんじゃねって思ってますよ<笑>僕は<笑>この<笑>国レディオファンがいやわしゃわしゃ古賀小原の声が聞きたいんじゃというねファンもたくさんいることかと思いますけれどもねまあでもそ最終回イベントでね急に発表しましたけれども、ね、びっくりしましたよね僕もびっくりしたもんだっけ <笑>一人でやるんだみたいなねずっとあゲストに出たいなって小原さんに LINE してたけど<笑>ね小原さんにしてたけどまさかねこんなことになるとは思いもよりませんでしたでもいつもいつもネタにしてくれてラジオの中で僕はすごい 聞, いて聞きながらあおいしいなありがたいなと思いながら えー、このラジオ聞いておりましたはいではここで靴唄読んでいきたいと思いますよラジオネーム針金会長さんですありがとうございますえー、鈴木さんこんにちはえー、国レイディオにあこんにちは、えー、国レイディオにゲストとして来れなかった鈴木さんがまさかメインパーソナリティとして就任することになるとはとても驚きました心の底からおめでとうございます ありがとうございます。さて、鈴木亮太のうるせえバーカラジオがあるということは？次は小賀葵のおかわいいこと。ラジオ、えー、古川誠のそれなエグゼクティブラジオ、えー、小原好みのうるさいな。ぶっ殺すよ。ラジオなど。<笑><笑>過激になっていくこと間違いなしですね。 これからのことも含めて楽しみにしています鈴木さんのさまざまなバリエーションのうるせえバーカのセリフを待ってますのでこれからも頑張ってくださいうるさいなぶっ殺せよラジオ見てえなこれ聞きたいなこれあれですね原作読んでるとあの分かるのかなあのこれねいやいいですねそれなそれなだからもう古川さんなんか全部肯定してくれるからすごい気持ちいいですよねうん 小賀さんのところにはおかかわいいいエピソードが届いてなんかとってもいい大オになりますけど小原さんだけすごいす、ね、や, やらないやらないやらないんだあやらないんだ楽しみだな番組の最後にはですね重大発表がありますのでまたまた重大発表ですね、えー、皆様最後までお聞きくださいこのあとはゲスト古賀さん小原さんをお招きして届けていきますよ それでは行きましょう鈴木亮太の「うるせーバーカーラジオ」この番組は世界中のネクラの皆さんの応援でお届けします鈴木亮太のーーバーカーラジオさあ記念すべき第一回目のゲストはこちらの鐘方 白宮かぐや役小川恵です。藤原千花役の小原小乃です。さ あ, あようこそいらっしゃいました。<笑><笑>やったー。いやだい1回目春の舞台ということでですね駆けつけていただきました。<笑>さあ、うん、ゲストに来たお気持ちは。<笑><笑> いや私ね<笑>、ええ、外で聞いていたんですよああ今のオープニングトークをつおたも何つうか読んでましたけど、うん、あのしっとりした何<笑>今までとは違ったあの空気感私はすごく好きでさっき外で会おちゃん「んえいいよねこれいいよね」って言ってたんだけどさ、うん、読んでくねなんかなんだっけ、はい ユミリちゃんとかさ、はいはい、あとあおちゃんとか古川さんのなんかコーナーみたいなのあったじゃんありましたねありました私のコーナーだけなんであんなえぐいよ<笑>私もなんか平和なのやらせてよ<笑>ねぶっ殺せよって言われへよぶっそうだそうだよぶそうだよね、うんうん、そんなイメージないけどね小原さんにはね<笑>そのふりだとだろ絶対そんなこと言わないもんあおちゃん ど,、うん、どう今日来てみてラジオ初ゲストだってそうだねそうですよ えっとようこそはいなんもねえんか<笑> な, なんかないんすかゲストですよゲストはい初ゲストですよ初ゲストですね、えー、なんか言ってみろ<笑>目の前に鈴木とがいるのが面白すぎてない<笑>、まあ、<笑>なだそれ面白いってなんだ面白いって<笑>なんかちょっと変な感じしますねまあそうですね僕もだっているの変な感じですね。<笑>ね もう、ね、LINE でしか出てこなかったのちょっと実体化してここにた<笑>実体化して VR となって<笑> VR で舞い戻ってまいりました鈴木亮太でございますかぐラジオでこういうふうになりたかったよね そう、ね、そうだね。あ、だから、普段、あの、ゲストさん、まあ、最初の方結構来てたと思うんですけど、うんうんうん、こんな感じだったんですか。そう、うんうん、本当にそう、うん。絶対楽しいですよね。楽しかったの、待ってたんだけどね、ここの横にいる、うん、わら、あの、高笑いしてくれる、この ゆ, ゆうやんさんがね。全然呼ばないからさ<笑>、ねね。うね、あと、あっちにいるね、あの人も。そうだよ、あの、は<笑>り の, のさん、ね、りのりさんっていう人もそうなんだよ。ね、この間の、登録で。 は じ, はじめましてです ね, <笑><笑>僕 は, ねはじめまし て, てめちゃめちゃいじられ て, て お, お世話になっておりますよ<笑> は, い、はいではというわけでエンディングのお時間でございますまずはお知らせです、はい、テレビアニメかぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の最新情報は公式ホームページかぐやットラブで更新中でございますぜひチェックしてくださいはいそして 原作コミックスは第16巻が発売中シリーズ累計はなんと850万部突破す素晴らしい本当トすごい、うんえー、原作もぜひチェックしてください、はい、またブルーレイ &DVD は第1巻から第6巻まで発売中でございます、うん、ぜひぜひお買い求めくださいお願いしますそして、うん、ついに発表になりました ア川倉様、小暮らせたい天才たちの恋愛頭脳戦の2期が決定しました<笑> ど, うどうですか、どうですよ、2期いや、嬉しいですよ、意気込みとか意気込み、ねえでもえ、なんて言うんでしょうね、なんか、あのー、いや、もう全力で、<笑>全力で<笑>ななんか、なんか薄いな。<笑> もすごいあのアニメね始まった時からこうずっとこう皆さんがもともと原作好きな方とかアニメから入ったよって方とかもすごいたくさん見てくださったりねラジオも聴いてくださったりしてすごいありがたいなって思ってたり映画もあったしねそこでミキこの先ですよあの花火の先ですよ夏休み明けました明けましたよ ね、楽しみですね本当にハ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ーブでもねそこまでやるのかなとかさ、うんね、まだね原則はたくさんストックがあるんでね<笑>この調子でねどんどんどんどん行っていきたいですね、うん、<笑>どうですかね小さんやっと言えたよいいですね <笑>本当だよ私たちあの身内だからね何となくちょっと前から知って、ね、情報そうなの大人の事情で言えないからさ<笑>まだか、ま、だか<笑><笑>それはしょうがないそんな怒ってもしょうがな い, いや怒ってた怒って<笑><笑>うるさいな分殺すよって言われますよ<笑>言ってない よ, <笑>よ怒ってないよ<笑>そう嬉しくってまあねあの 最初始まって、去年のだから12月頃はね、ジャンフェスとかさ5人でいろいろニコ生とかやってたらさ「ここから始まるね」って言ってて「どうなるかな?」って人気になったらいいねって言ってたらまあね私たちのかこう想像を超え今や実写もねあり原作も売れに売れてという嬉しいことだらけなのでもしかしたら。 私たちにもいいことが来るかと思ったら、ねうん、ありがたいもうの本当で宝物というかねまたプレゼントを制作さんからいただいたような、ねうん、気持ちでいっぱいだし、うん、まあ収録はこれからそうだねこ、まあうんうん、れからしますよまだねしばらくちょっと空いているからねまた瞬時にみんながあのキャラにそれぞれスイッチするのかと思うと楽しみだし、うんうんねね、いや早く生で聞きたいあ皆さんのねうん、うん どこまでやるかや そ, う、ね、そうなんですよねこ曲とかさ読んでるとさここやるのかなとかドキドキしながら見たりするとさう、うん、まあねあのファンの方々も2期、うん、やるとしたら、まあ、ここまでやるんじゃないかみたいな、ね、そうもね、うんうん、たなえてってる方もたくさんいるかと思いますけどね、うん、ぜ ひ, ぜひあの、はい、2期決まりましたんでね、えー、楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、さあ、えー、エンディングでございますがですねここで皆様に重大発表でございますままだだああるるのそうなんです、まだある 次回より小賀さん小原さんが出演するかぐや様の新ラジオ国内流ロード22020が始まりますということでーうるせえバーカー最終回ですありいま、えー、いや最終回だ、えー、長きにわたり愛されてきたこのうるせえバーカーラジオ<笑>ついに 扱いが雑用<笑>大事に扱ってすず聞くんだよまあ二、まあ、期に向けて多分ねこのロードトゥ2020まあ来年やるんだやるんだっていう気持ちでねや っ, やっていきますけれどもいやいやどうですかお帰りなさい2人とも<笑>ちょっと台本通りよ。国はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいよい、ね、<笑>一回しかったないはいはいはいはい あ, あもうバーカー終わりはい言うやんさんが、うん、終わり<笑><笑>終わりなのあんなにたくさん来てたのにメールそうだよ相当来てたよ、うん、そうなんですよ嬉しかったな<笑>ねほらねもうかわいそうねえ切じゃん<笑>そういうかげんてですかですねはい皆様ご安心くださいうるせえバーカーラジオは ラロード2020大のミニコーナーとして存続していきますんでねあじゃあそのコーナーを鈴木くんがやるんだねありがとうありがとうっつって後ろからついて行きますんでなるほど、はい、よかったよかった嬉しい鈴木、うんうん、メールをお待ちしておりますねあのぜひね新大賞ロード2020の、うん、通常ゲストにも呼んでいただけるとそうだね<笑><笑> 待てるようん、<笑>まあ一回しかないの知ってたんですけどねだよ<笑>なんだよ<笑><笑>あんなんだよなんよなんだよなんるよなんだよなんだよいんだよなんだよ、うん、のんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよいんだよしんだよなんだよなんだよなんだよなんだよなんだよんだよなん ゲストに出てねまた、うんまあ、2期発表になって、えーでまあ、ラジオは、まあ、もうないけれども、はい、みんなでまたね、うん、あの力を合わせて収録頑張ろうと思ったら、うん、ラジオまた続くってことで、ねえーなんかね、パニッか<笑><笑>もういろんな情報がね<笑>多すぎてね誰を信じたらいい の, <笑><笑>いいの<笑>目の前にいるゆうやんさんは信じられないよ突<笑>然浅川さんが入ってきて台本投げちゃうような人だから<笑>怖いよ 古賀さんはいやーねでもなんか、うん、続くなら嬉しいなって思いますけどだねあ<笑>ちゃんと<笑>嬉しいなって思うしあのほら鈴木くんもミニコーナーできるし、ね、もうなんかイエ、まあ、イって感じもう、まあ、みんなでラジオ盛り上げていきましょう イ, イ, イエーイ警察<笑>でお届けしたのは石上優役鈴木亮太と篠宮かぐや役古賀蒼と 藤原千佳役の小原好みでした次回からは国クレーディオロードトゥ2020です皆様お楽しみにまた次 回,、ま、た次回鈴木亮太のうるせえバーカラジオこの番組は世界中のネクラの皆さんの応援でお届けしましたお疲れ